10年に一度、阿蘇市の草千里で愛車と一緒に写真を撮るイベントが、令和元年8月24日25日の2日間にわたり開催されました。このイベントは、1979年に神奈川県のカメラマンがライダーを撮影し、写真集を作ったのをきっかけに始まったもので、今回で5回目となりました。今回のイベントでは、 およそ2500名以上の参加応募があり、渋滞などを考慮し、2日間に分けて行われました。草千里の駐車場に集まったライダーは、20名のカメラマンに愛車の前でポーズを取り、撮影を楽しんだり、寄せ書きをしたりして、ライダー同士の交流を深めていました。また、三三条条広場では阿蘇三条マルシェもあり、 全国から訪れたライダーたちを阿蘇の特産品でもてなしました。会場にはウェブアルバムのための写真撮影もあり、ここでもライダーたちはポーズをとり、10年に一度の思い出作りをしていました。